皆さんこんこにちはタートルです寒くなるとどうしても体ってちっちゃくなりますよね寒いから胸を張るっていう人なかなかいませんよねこの寒い時期っていうのは代謝が上がって痩せやすくなるんですが活動量が下がってしまうのでやっぱり太りやすくなるんですやはり寒い時期にしっかり筋肉を伸ばしておかないと年中体がカチコチになって年々体が硬い人になってしまいます特に大腰筋ここが硬くなってしまうと お腹ががが出る前ももが張るる前張反り腰になな全全体的な姿勢が全部崩れてしまうんです今回は大腰筋をしっかり伸ばすことができて腹筋を鍛えることができるバックブリッジを紹介していきます1個のメニューだけじゃもったいないよ寂しいよっていう人の方のために大腰筋のストレッチ腹筋メニュー最後にバックブリッジをやっていきます動画を見ながら一緒にやっていきましょう今日も一歩前進しましょう ままずは上を向いた状態で膝を曲げますこのまま太ももを胸につける感じで腰を丸めながらお尻を浮かせましょう太ももを抱えるというよりは腰を丸めるっていうイメージですできれば背中が浮かないように。 しっかり腰を床につけてください、okay、次は交互です交互に膝を抱えますももを胸をつける感じです もし全然引き寄せられない方は1回ずつ手で引き寄せてください腰が硬いとどうしても腹筋背筋のバランスが取れなくなるんでしっかり腰をね柔らかくしていきましょう OK 今度はね抱えて伸ばす 伸ばしたら、ね、すぐ曲げましょう腰が浮いてしまう前にね膝を戻しますこれがね腰のストレッチができて腹筋を使ってるんでオッケー。 今度はね、足伸ばしたまま抱えます。これで腰をしりハムストリングがストレッチされます。リラックスしてやってください。 OK。今度は膝を肩幅、上体を起こしてね、止まっておきましょう。できるだけね、体を起こして。もしね、辛くなったら一回戻ってもいいです。腰の丸めながら。 を使いましょう、OK。それでは、うつ伏せです。肘をついて、体を持ち上げ。これで止まっておきましょう。 ちょっと腰をね揺らすと腰が伸びて気持ちいいと思いますこの状態で腰がすごい痛いよーって方はね腰がすごい硬いので、ね、定期的にこれをしてね伸ばしてください今度は手をついて 体を持揺らしてキープ手の位置によって難しいと思うんで腰が硬い人をねいきなり伸ばすと痛くなるんでちょっと手を前にしてね状態そらしてみてくださいだんだん伸びたら手を近づけてみてください ましょう今度は片足曲げて上体を起こしてキープ腹筋つらい人はね手でしっかり膝を抱えて体を起こしてください頑張って 次は反対です。お腹が辛くない人はね手の力抜いてください。辛い人は手でしっかり体を持ち上げて半分ね力使って腹筋半分使ってください。頑張ってください。 Okay、よし今度はねうつ伏せで足首持ってねちょっと上体反らすしっかり肩甲骨をしてこれでしっかりねストレッチと筋トレ同時にできてます ラスト今のままこうやってちょっとね入れてみましょうこれ上手に入れるの結構難しいんでねだんだん回っていく人も多いと思います Okay、最後足を開いて体をねドラドラ力抜きましょうちょっと肩甲骨周りがねだるいと思うんでしっかり最後にね素人感を飛ばしていきましょう いろんな動きをして足もブラブラしながら疲れ飛ばしましょう OK お疲れさまでした最後の2種目がバックブリッジになります腹筋と腰のバランスが良くなってスタイルが良くなったり下腹ポッコリ解消されますんで続けてください頑張ってやったよって方グッドボタンやコメントで感想を教えてくださいご視聴ありがとうございました